今日は、ね、長寿梅をやりたいと思います。はい 長寿梅はね、実はいろんな種類があって「わラかのボケ属」っていうふうに言われてるんですけど野ぼけの編集とかね「わいせい臭」って、はいえー、いうふうに言われてます長寿梅、まあいろんな種類の中で一つ大きくまあ花の色で赤い花がね通常なんですけど、えー、白い花もあります で, ですねこれが白花、まあ花咲いてないんですけど、はい、白長寿梅で葉っぱをこう比べてもらえると分かると思うんですけど、はい、まあちょっと葉っぱが大きくて、はい、色が少し、えー、黄緑色っぽいかなってこのね濃い緑に対してちょっと薄い感じ はい、そういういをしてますこれは白鳥 寿, 寿梅は、まあ、いろいろ聞くと昔非常に高価だったりとかで当然高価だと挿し木をして増やしていってで数が増えてやるとまた値が下がっていくということでこう人気と価格が乱高下するようなことがあまあ過去あったようなんですけど、まあ、今はどうでしょうね赤花が割とこう人気受注なんで、まあ、人気と価格はちょっと安いかもしれないんですけどただまあ非常に貴重でねなかなか見ないんで。 つぐらいい、ね、持っ て, ても赤いいんじまい赤の中でもですね、うん、今度は1号星と2号星っていうのがあります、うん、ここにあるのは、まあえー、っと1号星なんですけど、えー、っと2号星っていうのはですね、えー、っと葉っぱがこういう葉っぱに対してちょっと葉っぱが大きくってやっぱり少し黄緑色っぽい白に近いは近いんですけどで幹肌がですね取りやすくてなかなかこう荒れてこないという。 うん、で枝もねこう割とこう走るんですねまっすぐね直線的にまあそんなあの枝の形をしてるんでまあ、太りやすいっていうことで割とこう模様着のガッチリした木なんかはですねその2号製の太じゅう葉がね意外と多いですねで1号製2号製のさらにもうちょっと大きいやつでこれがですねおそらくなんですけどしどみっていう。 しどええ、しどみが、ね、まさしくのぼけなんで す,、ね、ですからさっき長寿梅があ の, のぼけの編集って話をしましたけどやっぱりちょっと葉っぱが大きいんですよねで花もちょっと朱色っぽいようなあの花をしてます正直言ってこれ長寿梅だと思ったんですけど、まあ、葉っぱ大きいなと思いながらも、まあ、これなんかもね相当大きい葉っぱなんでうんこういうのを見るとちょっと普通の長寿梅じゃないなとあさらにそののぼけしどみですよねのぼけとまた別に今度ボケがあるわけですよ、はい、ボケちょっと見てみますかはい これが、うん、トリジュンの ボ, ボケですね。ちょっと葉っぱがねだいぶ落ちちゃってるんですけど、葉っぱがねわとこう細長いようなボケは、うん、んあの種類ですね、うんで似。似てますね、やっぱり大丈夫ですね。近、うん、くに似てる。葉っぱが少しこう細長いような感じなので、うん、それとやっぱこう立ち木ですよね。うん、立ち木さっき言ったノボケとかってしどみとかっていうのは割とこう横に生えていくような、うん、そういうあの低木の木なんで、まあそこら辺が樹形としては違うかな。 うんうん、ただ、まあ、こういうね株立ちのやっぱりいっぱいごめが出てきて株立ちですからまあボケっぽいなとボケの種類の、ね、代表的な形かなという感じがしますよね。で、まあ、長寿梅はですねあの非常に今人気があって、うん、私も大好きなんですけど、まあ、何がいいかっていうとやっぱりこのちっちゃいね葉っぱ葉っぱがちっちゃいっていうこととこの濃い緑それから花がまあ四季咲きっていうことで、まあ、年から年中咲いてると。 冬なんかあの葉っぱがなくても、花だけ咲くようなぐらいの、ことがあるんですけど、うん、まあ、そういうことで。えー、非常に人気で、特に一号性の赤花の中でも、真っ赤なものがあって、これは今非常に高価というか。あのーえー、海外、中国の方とかでも、すごく人気があると言われてますね。まあ、いいことばっかじゃなくて、まあ、ここがどうかなっていうところが一つはね、あれ実がね。 かなここにちっちゃいのありますけどね大体、うんうんえー、いいこう実って赤い実だったり青い実だったり実が見たいってあるんですけどあまり<笑>よろしくないっていう鑑賞上ね、うんうん、ですからこういうのはでまた養分をどんどん吸っちゃうんで見つけたらもう取ると。 はい、で花もですねですからあんまり、えー、いっぱいつけると、まあ、すぐ身になっちゃうんで干渉するんだったらいいんですけど干渉しないんだったら、まあ、花は咲いたらこう適化していって、うんうん、場合によっては全部取っちゃうということですね。あとねアブラムシがいっぱいつきますんでいどこっていうかなあの特徴でもあるんですけどそれを、ね、つけるためにスミチオンをかけると、うん、葉っぱを落とすんですよ。 強くないんで、ですので、まあ、スミチョン以外の殺虫剤を使うか、あとは冬場ですね。12月とか2月ぐらいに石灰溶合剤で、まあ、消毒してあげると油のしみもつきづらい。というのが対策ですね。そ、うんな、う、と、ん、こかな、ちょっと、そうね。<笑>ちょっとてきたか、ちょてと、ちょっ今日は真面目な話しようと思って<笑>あと。あとは、樹形の話ですね。うん、で、樹形はヤゴメっていうのが結構出やすいんですよ。こういう。 方芽でこういうのが出やすい樹種なんで比較的だからこういう株立ち、まあ、これもみんな株立ち同じような。うん 樹樹形形ばかかりでですすすけどここれとうういいうがすごくできやすいさっきのボケもそうですよね。うん、それとあとは根が上がったようなこういうものだとか、うん、根上がりだとかこういうこの間こうちょっとギュッと流縮するために引っ張っちゃったんですけど、うん、こんなような根ですね、はい、こういうものがまあできやすいと株ですねこれもそうですよね、うんはい、で秋はですね掃除が選んでいいかっていうとこの時期剪定剪定ですね例えばこういうの長いですよねせ剪定でこう落としますと。 で今度これは挿し木できるわけでね剪、うん、定挿し木それから針金掛けも適期ですしそ、はい、のあと植え替えもいいと、はい、いうことでまあ秋は長寿梅秋は長寿、うん。一年の作業ができましたなるほどこの時期植え替えがいいっていうのは、まあ、バラ科全体に言えるんですけど本当がん治療というねがんができると、まあ、春に植え替えするという、ね、元気になってがんができやすいということでまあこの時期9月10月ぐらいなんかは植え替えの適期です はい。ういわれてますああったやごめん。わあありましたね<笑>まあ使ってもいいんでまあでもこれだけありますからね根げ、うんね、が上がってるんでこれも切っちゃいましょうあの上をね、えー、と守るためにってことですよね 1.5、えー、と 2mm、ねねはい、と 2.5 これぐらいでどうでしょうぐるっと回 し, 回, してもら回してもらってっていうか、うん、<笑>回しますけどどこにが正面がいいかっていうところですよねぐっと回して。はー この鉢の入れ方だと、はい、ここ正面なんですけどうんとちょっと気になるのがここの枝ですよね、うん、これが前出てると防災なんでもそうなんですけどまあ真伯のシャリとかもねあ、人花都庄とかもそうですけどこう見る人に向かって前に出てると、うんうん、すごく違和感がある針金でこう寄せるのもあるんですけどもう一つは、えー、とやっぱり足元の太いところを見せてあげたいとなってくると、うんうん、この辺はちょっと太いですかね、うんうん、そうですねこっちよりもねちょっとこの辺でちょっとこの辺正面にして、うんうん、まあそれにしてもちょっと 針金で寄せてあげて、あげ流れがいまいちはっきりしないのがあるんでここら辺をぐーっと針金で下ろしていってであとは、まあ、全体で頭を作るようですけど、まあ、こ, これで作るかふんふん太いですからねちょっとこっちいっちゃってますけど流れがこっちに作りたいんで、えー、これを少し針金でこっちに寄せてみて、まあ、全体でこう頭を作ってみて、はい、でこっちを少し。 小さめにするというところで植え替えしてみたいと思います、はい、針金掛けと植え替えですよね蜂がですねちょっとずいぶん小さすぎたなと思って今<笑>ちょっと小ちさちかったかな<笑>一つはまあ、合わないないんですよねこれね<笑>ただやっぱりデイバチなんでデイバチは小白に使うってよく言われるんですけど、はい、梅だったりだとか楓、うん、だとか水気なんかで、ね、意外とデイバチでもうえ合うことがあります キもそうですよね釉薬は多いんですけどデーバチのね飾ることもあって木が古い種木となり得るような木の場合にあのデーバチ使うことあるんですけどで今一つはここはやっぱり腰高だって話をしたんですけど、うん、これだけ高いからこういう深い鉢もこれも合うと思うんですよねほど、うん、深い鉢が合うこれとかこれなんかも合うかなあこれだって合いますね、うんうんうん、今このままで帰えるのであれば、うん、で 今これで合うんですけどそうすると今度こういうふうに腰高のやつをこう幅ばりを作ってこう流れを作ってやっていくと意外とこういう浅い鉢だとか、うん、とこれちっちゃいですけど、うん、でも合うかもしれないこれも、うん、こういう楕円とかですよねあの今だとこの長方か、うん、合わないですけど。 こういうふうに出していくと、枝を下ろしていくと、合うようになるかもしれな い, っていう。ちょっと形によって、やっぱ変わってくると思う。面白いね、どこだかわかんないけど。すごい足がね、凝っててね、クリカン満載ですよね。入れば、これは面白いと思うし、これは割と有名な大輔ね、村上見ると。結構しますよね、今ね、多分4万5万したんじゃないですか、下、え、手、ー、すると。 はいはい、徳地もこの手はね昔国風の売店でも1万 2,000 とか1万 5,000 で買えたんですけど、ね、あの初代のやつですよねこういうのが合えば 今, 今もっと高いってことですよねあもうちょっと上がってると思いますよねこれが前紹介した行んさん杜次元のお弟子さんだった人で す,、ねはいはいはい、すごいそんなに値段上がらないんですけどねすごいいい鉢だと思うんだけどんこんなの入ったら面白いですけどねいます いや入るかどうい ギ, リギリじ ゃ, ないですか、うん、じゃあちょっとまず針金かけてみて、はいはい、樹形作ってからですね、はい、あっちは選びましょうぐるっと回してもいいんですけど一応まあ干渉のことを少し考えると後ろの遠いところを通した方がいいかなと針金をできるだけ見せないのと、まあ、遠いところを通した方がいいんでこれとこれを一回かけますねへえー、難しそううんああちょっとちょっと掃除しましょうかその前に、はい、ちょっとこの辺汚いんで、うんうんうん、掃除しますね 長寿梅はいいですよ、ね、今、ね、すごい人気がねまた出てきたみたいで、うん、さっき言った赤い花がすごい高値になってきてるって話で赤好きって言いますもんね中国の方、ね、そうそう中国の方は縁起がいいだから長寿っていうね名前もいいし、うん、ちょっと歯ブラシで擦りますね、うん、で裏通すのもこういうとこ当てちゃうとちょっと傷んだりするんで、うん、できるだけ内側を通してこれは下ろしたいんで、まあ、針金を上に入れると。 うん。新藤さんも買ったやつ。<笑>僕わかりました<笑>。ね、やっぱこういう使いやすいのはね、うん、どんどん紹介して。ね, ね、そういうのはどんどん浸透してってくれると嬉しいです、ね。新藤さんだけで。さんだけ で, <笑><笑>で、こいつは少し寄せたい。一旦後ろへ持ってってから。 こちらが？へ戻してあげると、うんうん、で正面ちょっとこっちに振るんでちょっと前に出しますね。うんうん、これを少しこれちょっと長いかな。ちょっとこれ詰めますね。こ, これこれ揃っちゃうんで、ここで。 でこの辺になってくる と,、えー、と今やったのがこれを少し下げてこれが主木ですから下げて、まあ、最後はちょっとこっちに向けると、はい、これ の, の穴埋めしてあげるのとちょうどこれがこの辺の間から見えてると思うんですよね、うんうんうんうん、これがガランドになっちゃうんで、えー、背を押さえるだけじゃなくてこの辺も埋めてあげるとな、うんとなく流れが出ましたかねこっちにね。そうですね、ね背もくくななっって、横広くなって、横、う、広、ん、あとはどの鉢 入るか。これ入ったらかっこいいんだけどなぁ。そうですね。根はどう？どれぐらい深いかね。で, ねでもそんなに、うん、深くないんで、うん、ただちょっとこれでも浅く感じれますね。うん、あの浅くしてあえてここを象徴するっていうのもあるし、うん、まあこれだけボリュームがあるんで、もうちょっと深くても入れちゃうこれ。 い, いね<笑><笑>合いますこれがねやっぱちょっと合わなくなってこれがちょっと合わなくなってきた。 気がしますねうん、ちょっとあのやっぱりこれだけ の, あの大きさがあるんで、はい、ちょっと深くてもいいかなって、うん、<笑>さっきはこれを下げたら合わないんじゃないかって言ってたけど<笑>やっぱ合いますね<笑>深い方がいいですね、はいはい、浅い感覚っていうのはなんか皆さん感じてもらえれば、うんうん、この辺のねちょっと浅いかなって ね, ねじゃあちょっとこれでいきましょう絵的にはこれいった方が、うん、<笑>動画的には動画的にはね<笑> でも、そんなに、いいやで、ちっちゃいじゃないですか。ね、ここに置いとくの怖くないですか。怖いですよね。<笑>割れるかもしれないです。そうですよね。これにしましょう。これししやっぱりね。<笑>これにしましょう。で、こう、これだけ模様のあるやつで、はい、よくこう、あの、楽観があって。ここかな、壊しょ、楽観かな。うん、はい、ここに楽観が、あったとすると、こういうところが正面だよって、言うんですけど。はい、こんだけ、こう、いろんな柄があるとですね、うんうん、やっぱり絵的に、いいところ。 そうするとこれなんか面白いですよね色がね例えばここだとするとここに釉がかかっててちょっとこっち高くないですかね、うんうんうん、高, さ高さが高さがそうするとこっち流れ作りたいんですよ使い方としてはここが厚いあるいはこの釉薬が、はい、こっちがたっぷりかかっているとこっち流れの場合はこう正面で使う、うん、で今回こっち流れ で, ですからかこれでいいんじゃないかなまさしくここで、うん、あの色も面白いし あの鉢 の, この柄的に流れがこっちになってくると、はいはい、いうところでそこを正面にやっていきましょうまあ止め方は前から言ってるようにあ れ, あれこういうふうにやっちゃうんでだっけどれだっけなあこういうのは丁寧な人ですよね多分前の方がこう解説ですねくるっとねこの際はね別に網の止め方で文句言わないですからあれこれ嫌だよとか言わないと思うんで動かなければいいってことですか ね, ねそうそうそうそう まあ、赤い鉢はねあんまり避けた方がいいよっていうんですけどあのこれぐらいだったら問題ないと思うんではいやり方も前も言ったいろいろあってこういうのを1個つけてここにぐるぐるっと巻いてやる方法もあるんですけど結構ね鉢の裏が大きくなっちゃうんであえてここ太い針金で止めるのを。 太い針金にしついてこのままやっても全然いけちゃいますのでんでそういうやり方しちゃいますね。そうするとスッキリしますよね。この見たときにね、はい、これもしっかりと待ってればいいんで盆栽は文句言わないですから。はい。よし。であとはまあ花を楽しみたい人はコップに入れてもいいですし、えっ、ー、と私みたいに花は別にいいよって。 むしろね実をつけるリスクを考えて花をそんなにつけなくていいよって言うのであればコップに入れる必要もないですし、はい、あと腐葉とか砂をねいいっていうこともあるんですけど<笑><笑>いいこれでいいやこれで<笑>、はい、限さあじゃあここまで一応準備してからはい、はい行きましょうはい、服部さんの鉢ですねこれね はットリって書いてますねはッとりって書いてますねっとりって書いてますさあ入るか問題は結構砂利入ってますねやっぱりねああとあれですねあの秋の植え替えがいいっていうのが、はいはい、あのはいがん種病っていうねちっこいのができるんでああこれもそうかもしれないあります、うん、あ, あらちっこいのあるがん種病うんこれそうかなちっこいのじゃがいもみたいなはいはいはいはいはいはいこれですねこれ まあ、これもそうですね、これもありますよね、ちっこいの、まだちっこいですね。これは長寿梅とか。そう、バラ、バラ系ですよね、バラ系、だから、バラは秋がいいっていうのはね、あの春に。植え替えすると、まあ、勢いよくやっぱりと成長しちゃうんで、のができやすいと。進行が広がっちゃう。広がっちゃう、そうですね、できやすいところですよね、元気ついて。できてたら、切るしかないですか。うん、ただ、本当に悪いのって、名前はね、がんし病って言って、だけど。 自分でこれが本当にあるから悪かったっていう経験してないんで、なるほど、分かんないですよね。みんなそう言うけど、なるほど、分かんないですよね。まあちょっといろんな人の意見を聞きたいですね。うん、そうそう、聞かないと、うん、これがあったから本当にダメだとかね。コメントくださいって話。そうですよね。<笑><笑>には入りますね。や、なんか乾いちゃいそうで僕は怖いと思っちゃうけど。<笑>そうね、でも。 どうなんですかミーニ盆栽とかやってる人はこれぐらい、ねえー、こういうのやってるですよね多いな ほ, ほとんど入んないですもんねそうですねこういうところの間通していくといいですよね値上がりならではですよね、うん、こ う, うハリカ見えにくが見えにくいようにそうですね、えー、貴重な土なんで貴重な<笑> で, できるだけまあ本当はこういうふうに抑えたいんですけどねはい手入りますか手 あ, あればちょっと張りますか、ね。せっかくだから植えしたんであれマニアックなやつ結構四番 まあ我々がやっぱ初心者の頃木村先生がね、うん っぱそれがすごく雑誌的にも受けてなるほどこ、うん、んなことできるんだってい う, うい感じですよねそうすごいなこの人はってチェーンソー使ってね、うんうん、やってたのは印象にあるけども神様みたいな人ですからね我々からするとそうなんですねああこれ写すのはあれかもしれないですけどあの肥料をたくさんあげてたんで実はうわあのいっぱいいたんですこれなんのこれ肥料から肥料から出てくるやつですね 肥料の中に卵があるみたいな、うん、肥料をいっぱいあげると肥料1個どかすとねこれがね10匹ぐらいブーって実はいたんですけどよしじゃあお水やりよはい優しい水をあげる苔、えー、を苔やる隙間もないぐらいなんだけど<笑>確かに。<笑> 根は、ね、やっぱり見せなくちゃいけけないいいいいので、で根根根をを下下げげててて間に入れくわ反対面ですけど、ね、たようにいろんなこうやつ、うん、あのいろんなを入れてあげてでこうベチャってやるんじゃなくてポっこりポっこり。 これると、まあ、非常にこれ結構難しいんですよこういうのがポコポコポコっててんだとねちょっと浅かったかもしれない。 なるほど。うんまあ、好みの部分もやっぱありますよねすきっとね。じゃあやっぱりちょっと合わない環もするな。いいじゃないですか ね, ねそうです ね, ね。自分で言うのも変ですけど。こういう感じで。そうですね。長寿針はじゃこのこれからの時期もそうです、ね、結構楽しめる。冬はどんな？いやでも10月 10, 10月じゃないですかね。10月までこ う, う針金かけと剪定と振り替えと、うん。なるほど。うん。行ますんじゃあもうこの期間にぎゅって詰まってますね。ですね。秋は長寿針。 ランキ は, ちょう上いはいありがとうございました。